小方、小型千恵里です。あの、その、ええー、と。とにかくですね、そういう顔してちゃ台無しですよ。あ、おあプロデューサーさ ん, ーさ ん, ーさ ん, ーさんお疲れ様です。あの、ま、こ、怖いです。あの、今回は、どういうお仕事なんでしょうか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 なんかもう、レッスンがとてつもなく辛くて、好きど。わかりました。やります。やります、やります。やるので。プロデューサーさんは、そばでそっと、見守っていてください。は<笑> 一体何事 あ, あ、プロデューサーさん、い、いたんですか森保のレッスン。ああ、空にいっぱいお花が咲いたみたいです。ほら、こんなに近くで見られるなんて、すごい。